おい聞いてんの本日用弁しし願います。 なぜお前元登場界のやつなんだってな模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだってだが殺しはどう巻いても仮釈まで10年それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな だんまりかよなあお前どこの組だよそれくらい教えてくれたっていいだろうがよなあ荒川組だよ<笑>荒川組<笑>荒川組ってあのちっぽけな組だろ元登場界ってえからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ 今なんて言ったハッチンケな組だって言ったんだよ組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど今はふぬけちまってるって噂だしな<笑>そんなチンケな組からも切り捨てられてかわいそうなやつだなてめえっ殺すうん <笑>やれるもんならやってみろよ。<笑> 一年も耐えたのになぜやり返した全員警察病院に運ばれた一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな親父の悪口を言われたんですシャバで待ってる組長さんかはいあの野郎 おやすんのことふぬけだとか小物だとかぬかしやがっておやりさんが知ったら悲しむだろうなそうなんですだから俺はやつらを違うお前のケーキが伸びたことだどんな事情があって人を殺めたのかは知らない だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろこれ以上信じた人を悲しませるな。 1119番手紙だ<笑>大事な人からみたいだぞ<笑>荒川のおやっさんから<笑>背景一番へ。 出所するまで書かずに置こうと決めていたが耐えられず筆を取るお前のケーキが伸びなければ今頃盛大にいて迎えてやることができていたはずだがそれがかなわずただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして り返ってしまう家族の欠けた家の虚なしさは親にしか分かるまい親は子がいて初めて親になれるんだ<笑><笑>一日も早く振り返って俺の前に。 お前の姿がある日を待っほど水心出所した日の晩はあの時食べられなかったペギンダックを食いに行こうおやすさんすみませんでした くれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって本当にすみませんお待たせしました春日一番ただいま帰りましたあれあどうして 年々、防体法の締め付けが厳しくなってるからな出迎えを控えるのも無理はないさ親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね最近はみんなそんなもんだぞさあ早く行けはいお世話になりました 誰も来るわけねえじゃねえかこのバカがはあ ?18 年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが一度も面会に来ねえ親をいまだに待ち続けてるとはたまげた精神力だな春日一番誰だてめえ 長県警でか<笑>昔はな今はしがない免許センターの職員だもう定年も間近のなんで免許センターのおっさんがここに失効した免許を早速取り直せってか最近はそんな面倒まで見てくれんのかそうじゃない俺はお前に用があってきた<笑>なぜせ20世紀最後の晩に 銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからなわざわざ有給まで取ってきたんだへえでも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんだらうがと違いだぜ出所した人間はみんなそう言うぜ特に出所した瞬間はな分かった顔して喋るんじゃねえあんた俺の何を知ってるってんだ 神町生まれのカムロ町育ち町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ以来店長の春日次郎に引き取られ店で働くソープ場ちに育てられたその後テンプレ通りに不登校食い逃げ万引き喧嘩を繰り返し見事16歳でヤクザに就職東場会系荒川組構成員として大した活躍もないまま8年後 同じ東場会計組織の幹部を射殺2001年1月1日鴨署に出頭後に懲役15年の刑が確定しここの刑務所に服役そこ不良による3年の刑期延長を経て晴れて本日刑期満了で出所といったところがへえやけくそに詳しいじゃねえか。 最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのかじっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい。あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。あらかん組への挨拶もりかうるせえよ俺あんたには用はねえんだ。おっといてくれでも俺はお前に用があるんだ。 とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしないお前はもう自由のみだただし俺も一緒についてくるはあ意味がわかんない勝手にしろえ 姉ちゃん、なんだよこれこれパンチじゃねえんじゃねえかすすみませんパンチパーマなんて今どき誰もいやちょっとやったことなかったものでどういう顔で親父に会ったらいいんだよこれ すんだい<笑>俺はははははハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハたハハハハハハハハハハハハハハハハハハハんハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。ち気持ち悪い奴だな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。 鈴森近鈴森鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつかああそうだもう…でも誰が鈴森をやったんだろうな目の前にいるだろう<笑>冗談言うな何だとじゃあお前こいつを鈴森をなぜ殺したんだ 荒川組を絶縁されてむしゃくしゃしてその勢いでな、ね、むしゃくしゃして人を撃ち殺したそんなイかれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのかましてや出所してすぐに笑わせんな別にいいだろ18年前鈴森は誰かに撃たれて死んだだがお前じゃないなのにお前が組のためにやってもねえのに自首したそんなこと 所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ春日おめえは無所の務めも終えたんだなぜ今でも嘘をつく本当は誰がやったんだ俺だ俺がやったんだ<笑>呆あきれたやつだつがあんたよいい加減しつこいぜ そそろそろ本題に入ってくんねえか本題定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろあんた本当は何者なんだ俺に用があるって言ってたよな用か<笑>そりゃな 者が、あのなぁ取材 NG なんや帰ってんか違う俺は荒川組の組員だったんだ荒川組のもんなのわしらが知らんわけないやろずっと無所にいて今日出張してきたんだよ嘘つくならもっとマシな嘘つけやおやつさんと話をさせろおやつさんだって俺と話をしたいはずなんだあんないお前頭おかしんとちゃうか 今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行くらてみやらこそそこときやがれどかれてんなら、手作で行かせてもらうぜまっわれ。<笑>こないなことして、ただで済むと。まだやんのか。よせ、春日。わかった、すまん。えー、そうなんだ。 こいつちょっと頭がおかしいんだ 何, 何勝手なこと言ってんだこいつにはよく言っておくわかったすぐに帰る行ってくれクソ離せあれは絶対におやつさんのはずだおやつさん、あらかのおやつさん一番です 今日出てきました一番です勝つが一番ですどうして18年も留守にしてたんだお前のことを忘れちまっても無理やねえだろう 忘れてるわけねえだろおやさんは俺のこと気づかって手紙もくれたんださっきはたぶん気づかなかったんだけだおやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまってしっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな違う<笑>認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ 少なくともお前のことは忘れちまったか覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ嘘だそんなはずそそうだどうしたおや父は何しにここに墓参りだろうなそうさ鈴森の墓参りに来たんだ 前にち俺のことだって嫌でも思い出さずだよし。墓の前で、おやつさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たかやつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。 あの墓はありゃあ近江連合先代の墓だ近江連合ってあの関西のなんで親さんがそいつの墓参りをしかもあんなにたくさんの兵隊を連れてそれは荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだはあ<笑>あのなおっさん さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ荒川組は天下の登場会登場会だその昔は大海と戦争だってしてたんだ常識だぜあんたやっぱでかってら嘘だな<笑>今荒川組は登場会じゃない<笑><笑>なんだと 荒川真純は奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2若頭代行だ親さんが近江連合の頭代行<笑>何言ってんだよ嘘だろお前が信じられねえのも無理やね三次団体ではあるものの 荒川は東場会のもとで数十年も組長を務めてきたベテランだからなだが潮目が変わったのは2年前だ新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて次々に東場会の資金源をピンポイントで潰して回った名付けて「カムロ町三景作戦三景作戦 ヤクザに食わせない稼がせない居住させないで産刑だんで警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴体法で挙げられていったただ一つ荒川組だけを除いてなは何のことはね警視庁が効果的に登場会を叩くことができたのは荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを札に売ったんなバカだまだ話は終わってねえぞその後東条会がほとんど壊滅って時にこれ幸いと関西から近江連合の極道達が次とカムロ町に入り込んできたしかし警視庁はそれを見て見ぬふりをするなぜか理由は 荒川からの袖の下があったからだったと考えられる袖の下賄賂だよ荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができたやつらだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた要するに荒川は 登場界から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ今も恨みを買って登場界の残党に狙われてるお前には酷な話だろうがいずれ知ることだ気を落とすな大丈夫か具合でもやっぱおかしい、ね、なんだと親さんが大目に願える登場界が壊滅 なならもっとマシな嘘を考えろよまだ俺の話を信じないってのかあんたの話はどう考えたっておかしいんだよあの人は理人情が服着て歩いてるような人なんだ落ち着けさっきの荒川を見たろう近江の墓参りをしてたんだぞあれは親さんじゃねえ俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ よくよく考えれさっきの奴はオヤスタイよりセンスが悪い<笑>お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうがそれもきっと聞き間違いなだっていうかこの車どこを向かってんだカブラちゃんこっちじゃねえだろう。横浜だよ はあ、俺はカムロ町に帰るんだよ最初に言ったろお前に帰る場所はねえんだよ今俺と横浜に一緒に来い俺はお前に用があると言ったろなんだよ用って捜査だこの先は俺の捜査に協力してもらうふざけんじゃねえなんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ 嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよあと少し行きゃ神奈川県つまり俺の管轄だいいからおとなしくついてこいうるせえ今すぐ車止めやがれサモネとおいすがお前が協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜあはあ 脅してか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体。そうよ。手の込んだ絵描いて、俺を騙して横浜に引っ張り込んで。横浜の輩と手組ませて、人仕事させよって魂胆だろう。見え見えなんだ。てめえ、横浜のどころもぜ。へえ、だが。つける薬がねえな。 さっき手帳も見せたろう。こんな孤独がなんだっつんだ。俺。バカ、何すんだ<音楽>。おい、どこ行く気だ。<音楽> あ, あ。 カムロ町に決まってんだろお前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいってわかったわかった。しばはそこまでにしてくれ。しかし、出所早々横そうそう、の筋ジに拉致られそうになったなんてよ。傑作な話だぜ。はっ、お前な。カムロ町でおやつさんが方面祝いの準備して待ってんだ あんたのおかげでおやっさんに見上げ話ができたぜ。あばよカムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞやれやれ。やっぱりこういう展開になっちまったか。<笑>まい ちょっとあんた、何してんだいおっちゃん、ここに入ってた事務所はどうしたい事務所ここ、前はガールズバーだったよ。じゃあ、その前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前は、フィリピンパパだったかな。 18年前ここは組の事務所だったろ組の事務所シンプルに言えばヤクザの事務所だここに入ってたはずなんだ荒川組って看板がここにあっただろそんな昔のことはわからんけどあの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。お荒川組を知ってんのかそりゃ 神室町で知らないもんはいないだろうでかい組だし何かと有名だからねほうそんなにでかくて有名なのかで今その荒川組はどこにあるんだい探してんだよさあどこだろうなでも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし あらかくらい有名ならなおさらだろうからそっか分かったありがとうよ大丈夫なのかいなあ新しい事務所の場所はタバコ屋のバーさんに聞くよ情報通のばあさんなら絶対知ってるからよそうかい<笑> おさんはえああ前の店長のことかいあの人はとっくに田舎に帰ったよ今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないのそっかあのさ荒川組の事務所って今あ、悪いねお客さんだあの荒川組の場所だけああ お, おっちゃんいつものプレイはいよじゃあ5 0円 つけとけやはあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだまったくなけねえんやと思うあのな誰からそんな教育受けたんだ、はあいいか組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近連合んやこれわれどこのもんや 俺荒川組のなんだや新入りかいなわしも荒川組やざけんな荒川組が多い荒川組はなあんたも今日は先代の墓参りしてたのかああほうそういや今日は行事の日やなでも大事な行事に行くんは 組長と幹部あとは専属のお月の連中だけなんやよう覚えとけしその組長って誰だはあ何言うとんねや誰なんだ近江連合若頭大鼓荒川雅美に決まっとるやろが 組長の名前どうれかいなしっかり精神入れその新入りってのはやめてもらいてえね俺は大海の世話になった覚えはねえ何俺さっき荒川組言うだろうああ言ったぜでも俺はな登場界の荒川組員だ登場界何ねえ 言, 言, 言うてんね寝根に聞こえるか、ね 聞こえんなまだ外虫が残っとったんだ本部から外虫は見つけ次第殺してもかまへんと言われとってなここは俺の故郷な外虫はてめえの方だろがさっさと駆除したろ東上界の虫けだが荒川の親さんが大江に寝返って東上界ぶっ潰したってのはマジなのか 答えろ。せ、せや。兄貴。こいつ、登場回の残党や。行かない。なんやて、またんかい、こら。うん。あう。 ありがとうよ、はああばよ。 なあ。<タッ> <ina> <ドア><の> 取材もいいけど無茶はよくねえよパイセンそのカメラまだローンが残ってる近江連合と登場会さんいいぞいいぞこの写真は高く売れるぜサンキュー一番おい待てよ してくれるんだからよせよ悪いのはパイセンだっておれささといけ次にあったらただじゃすまねえからなタグさっきまで脅されてた人間だと思えねえな覚えてろよカムロップカムロップ 神室町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだゆるキャラなんだそれ<笑>無あむしろ帰りと話すとラチがあかねえで俺に用事ってなんだなあパイセン荒川組にいや荒川のおやつさんに何があったんだそういやお前荒川んとこの若衆だったな 実は私の記者なら知ってんだろう親さんは大海に願えるような人じゃなかったはずだ荒川が何で変わっちまったかかそれぐらい知ってるさ伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ教えてくれよお前が無所に入ったのって何年前だ ?18 年前だってことはその頃 荒川の息子がいただろう。いたよ。和歌のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがいよ。あいつ難病だったんだってな。あ, あでも今どうしてんだろう？死んじまったよ。<笑>いつどうして？ お前が無所に入って3年くらい経った頃かな病気が悪化して打つ手がなくなったらしい荒川はその子を可愛がってたんだろう可愛がってたなんてもんじゃねえ親さんは若のためだったら何だって多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな つらかったなんてもんじゃねえだろうけどでもだからって登場界を裏切るなんてあのな一番お前には分かんねえかもしれねえが子供の存在ってのは親にとって全てだ生きがいなんだでもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ それが人生ってもんだろ生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ荒<笑>川は極道だそれも奇っのな奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか そんところでお前さっきのチンピラが言ってたけどオウミの連中とひともん着起こしたのかああ <sighs> じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけそれともまだ何か用でもあんのかどこか行くかえカムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ こ, こきゃいいんだ俺や知らねえけどとにかくお前はもう大海の連中に目つけられてるんだすぐ町を出ろ家とか戻ったりすんなよ家お前が生まれた家だよそうプの桃源郷 おい、まさか桃源郷に行くのかやめとけってお前下手したら殺されるぞ殺す<笑>いっそ殺してくれ。 これで吹っ切れるってもんだツアーの締めは桃源郷かいいコースだな<笑>お前さんは必ずここに来ると思ってたよあんた足立すげえよなネオンまぶしいカムロ町にこんなもんが何年ものざらしなんだぜここで 何があったんだ登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよそっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味な奴らが住み着いたりって感じだなそうかいなるほど長かったんだな本当に18年って違うわよお前の記憶にあるカマロ町とはだいぶ違うだろうな そういや中道通りのあれは見たかえ新カムロ署だよカムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる産経作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた今の都知事はとにかく実行力があって人気もある新カムロ署はその象徴みてえなもんだ<笑>もう俺にはどうでもいいよ<笑>そんなもん 俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもないお前の登場界は消えた今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ<笑>どうだ俺の話を信じるかあ<笑>いいタイムだ俺の読みより全然早いなは<笑> お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ俺の口からどう説明されてもなだから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかったなんでもお見通しみてに言うんだないやみったらしくタイムまで測りやがって少なくともお前がここに来るのを当てたろハ<笑>足立千陽あんたの狙いは何なんだい 捜査に協力してもらいたいあお前の組長荒川真澄は警視庁を通じて搭乗会を潰しカムロ町に扇連合を引き込んだただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている警視総監俺の狙いはその首だ 堀の内とは因縁の中でなだが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえだから切り崩すとしたら荒川雅美からだなるほどそれでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた、はあ荒川雅美がどうやってのし上がったのか何で登場会を裏切ったのかお前は知りたいはずだ さすが、お前が今一番やりたいことは、おやっさんに会いたい。武所にいるときからずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてだよね。荒川は今夜大見のカンブラを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになった。でかい会合？ね、う、え、ん、新木会といい聞こえはいいが。 要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ荒川にとっちゃ極道の核を問われる大事な場面になるあんたよくそんな情報をつかめたな刑事時代のコネを使ったんだよきっちり金も取られたけどそうかいそれでその介護ってのはどこだ<笑>よくぞ聞いてくれた 見てみろあの店、平安路だ。あの店はなんだ、行ったことあんのかあそこは超高級店だ、えらいだけんだぞ。いや、でも、お父さんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって、荒川のおやさんが俺を呼んでる。あどうした場所がここだってことも。 と偶然じゃねえいやきっときっとそうだ目を覚ませ地方の親分衆を迎えて飯を食うんだここらで高級店は少い場所がたまたまここののはあくまで偶然だとにかく俺は行くぜあそこに行きゃ親さんに会えるんだ待てって会合は夜になってからだおまけにお前 登場会の残党だって大見に面が割れてんだろとっつかまったら荒川に会うどころじゃねえぞだいたい正面突破で行くとかバカだろちゃんと店に潜り込む策はあるって策ってその時が来るまで楽しみにしてろなんだよじゃあ夜まで待つだけかいやお前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おうあとこいつ渡しとくぞ だこりゃスマホだよ見たことくらいあるんだろう ど, どうやって使うんだよこれ普通の携帯より難しいんじゃねえのか習うより慣れろだとりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいいわかったよしじゃあいいな夜になったら劇場前広場のここに来いくれぐれも目立つ真似まねはすんなよあれ さんど こ, だここで待ち合わせつったのによとにかくあの授業は今すぐ売却するんだよ。えもったいないいつも言ってるだろうビジネスと女性はキャッチリリースだ綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放すだから価値がマスノんオフィスに戻れだっておおまいが 何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふぅ、やれやれ。あれよ、忙しそうなそこのあんた。おこの辺でガタイのいいおっさん見なかったか。ガタイのいいおっさん Sorry、僕の目には綺麗なレディーしか見えないんだよ。おっ。 と、そうかい待ち合わせかな相手に電話してみるといいあそういや足立さんにスマホもらってたな、うん、ちょっと待てよ電話のかけ方どうやんだ お, おや慣れてないようだね貸してみな僕がレクチャーしてあげようおいいのかなーにお安いご用さ こんな時にえあれ日光方あさてはこの間のヤクザ屋さん。 我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいたあの店絶対儲からんやんけどない落とし前つける気やおかしいな僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどねアホ抜かせ毎日大和歌やこの子はどんどん辞めるし客も入らんデッキ代も払えんわ<笑>そこは君たちがもっと営業努力をしないとなんやだ も と, もと不良物件やったんちゃうんかいバ学で買い取りやわーおナイスチョークれおみれんこをなめとるか待てよなやこの人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやったち ょ, あちょ待ってくださいこいつ赤たーツのもじゃもじゃ頭や あほら兄貴達が言うてましたや登場界の残党がおったってそれが赤スーツのもじゃもじゃ頭この野郎もじゃもじゃもじゃもじゃ嫌がって君もなかなかトラブルメーカーみたいだねあんたニック大型だったか危ねえからちょっと下がってないここは任せちゃっていいのかいああ 代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれオーケーガちチャガチャぬかしよっていてまうとこら<笑>ああ痛そうで本当のとここいつらに言ったのは不良物件だったのかまさか月数百万円は売り上げてたんだ ガールズバーにしては有料物件さそいつをなんでこんな連中に売ったんだよあんまりしつこく見かじめを要求してくるもんでね何度も断ったのに<笑>そない楽に稼いどったら月10万くらいいやっけだから僕は言ってやったんだよそんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって そんでこいつらに店を売ったってのかイエスさっきこいつら言ってたろ月10万円くらいって僕はいくつもビジネスを手掛けてて毎月何億って金を転がしてるしかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさなるほどだからこいつらにも10万円の重みを味わわせようとそういうこと あんの定彼らはその重みを思い知らされたようだねビジネスってのは女性と一緒さ追いかける一方じゃ相手は逃げていく要は駆け引きと愛情だがそれを続けるには努力が必要だどうだいまだあの店を続けるかいもうゴリゴリあんな店持っとるだけで借金が増えるなら僕が買い戻そうただし 君らが買った時の半額でだ。<笑>くそで<が>、<笑>それでもお主。<笑>ところで君、名前は。春日だい。春日一番。一番。へえ、ナンバーワンってことかな。はっ。 僕はニック尾形だ今回は助けられたね感謝するおお。で、それはそうとさスマホの使い方だろう。もちろん忘れちゃいないよじゃ、早速教えよう一番のスマホを出してごらんおお。これでなんとか使えそうな気がするぜサンキュニックどういたしまして よかったらこれも何かの縁だ時々メールを送らせてもらってもいいかいこれからはメール友だなあまあいいんだけどよ俺はちょっと訳ありだぜ今日無償出てきたばかりだいハハ<笑>ノープロブレムそんなの僕は気にしない一応言っとくと。 は殺したいおっとそうなのかいそれはまた随分<笑>と馬鹿正直な男だね君はますます気に入ったよそうか<笑>大丈夫安心していいよ僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんだね君よりもよほどうさんくさい友人だって1人や2人じゃない ちなみに言っとくが俺の周りにはあんたほどうさんくさい奴はいないな<笑>これはご挨拶だね一番に一本取られたよおじゃまたな一番無理に連絡くれなくてもいいんだぜ悪いが意地でもメールさせてもらうよ 春日なんだよ今のあいつは俺の初めてのメルトモだよ足立さん あ, あそっちは今までどこ行ってたんだよここで待ち合わせつったのはあんただろいやちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋になで久々に徳盛頼んだら食うのに時間かかっちまってよ<笑>俺も年だね ダーク。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。ん<音声><音声><音声>？ああ。 そこからら出ててきやがっおおおいい者だ捕まえろな、何もいいよお前殺すぞおしーしラぞ <音> 話, 話を聞いてく れ, てくれ俺は神奈川県警の者だここは俺が食い止めておくお前先に行けあたつだっつぁ早く行け 必ず追いかける。 おう久しぶりだな、イいつ出てきたんだ俺の出所なんて気にもしてないでしょ<笑>いじけたこと抜かせなよ頼りの一つでもくれりゃ迎えの一人ぐらい出してやってたぜ特別になオオの大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ親父にくっついてオオに寝返ったんすか寝返る おいおい、やめてくれよ。このご時世、当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一致。たとえ、登場会が残ってたとしても、誰もお前の向かいには行かねえってことくらいわかるだろう。忘れてねえよな。てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は向かいのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ 金でもせめりに来たか随分な言いようですね俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったが分かってんすか十分分かってるさ分かってねえのはてめえの方だ何今夜は親父にとって大切な席だことを荒立てて台無しにしたくねえ自分で決めろおとなしく帰るかここで殺されるか その扉を開けて親父に会います<笑>昔からてめえのふぬけ面を見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ偶然っすね俺もかちらに殴られるたびに同じこと考えてましたよ<笑>それなら18年越しに金えるとしようかお互いの夢をな 負けても文句は言わんでくださいよ。かしら。息、あけかまは い, いねえぜ。行くぜ。ふん<音><音><音><音><音>。女の後はどう。 っ て, きてんのかその扉を開けたら二度と引き返せねえイお前にその格好があんのか18年俺はこの扉を開けるために18年我慢したんだ おやつさんどなたかねこれは失敬私宛ての客人ですやっぱり来たがやっぱりなお前だけは裏切らねえな お, おやつさん聞いてください ど, どうして にトラブルですかな。い, いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやさん。すべては予定通りです。<笑>すまねえな一。死んでくれ。